はい、清野です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、えー、第2回目の、えー、講義の、講義あります。はい、えー、ちょっと。はい、今日は長時間相関の非正数ブラウンドのストーリーということで、これ集中講義のね、えー、コンテンツで、えー、第2回目。はい、やっていきます。で、今日のテーマは、あの、弱定常ね。で、弱定常っていうのはね、あのー、まあ、これはあのー、時系列を、 まあ、分析するときに、まあ、前提として使われるとかさ、まあ、言われるかもしれないけど、これはどっちかというと、まあ、ま、えー、数学的に扱いやすいようにするために、あのー、いろんなね、あのー、理論の枠組みの中で、数学的に扱いやすくする、まあ、前提だというふうに、ま、私は考えています。で、まあ、ちょっとね、現実の世界を考えると、ちょっと理想的すぎるかなっていう印象です。とはいえね、えっ、ー、と、基本の理論、えー、基本の、 えー、その理論ね。えー、例えば、えー、自己相関関数、パワースペクトルを使って、あの、確率過程を特徴づけるときの、まあ、こ前提として、これよく使われるんで、えー、今日これを説明します。はい、やります。はい。で、えー、今日はね、えー、まずね、確率変数。まあ、簡単に導入します。一番上ね。確率変数について。うん。これ、大文字小文字の使い分けができるようにっていうことが一番上。で、二番目がさ、えー、と、これもさ、記号、えっ、ー、と、そうだな。 え、平均を取るってさ、よくみんなデータを取って平均を取るっていうふうにさ、言うときに、データを全部足してね、個数で割ったりするけど、あの、確率過程考えるときにはさ、この、アンサンブル平均と時間平均をうまくこう、あ違いがちゃんとわかるってことが大事なんで、そこを2番目説明します。そんで最後にあの、弱定常、ね、弱定常過程の、えー、ルールについて、 えー、じゃあ弱定常とは何かについて説明します。はい。じゃあやっていきます。はい。じゃあまあ確率変数ね。で、確率変数っていうのは、まあ、えっ、ー、とー、こういうことだな。まずはちょっと確率変数を一回置いといて、えー、確率っていうのはさ、何かのまあ起こりやすさだな。うん。コインを投げて、コインをトスして、表が出るとか、裏が出るとかな。ここあるね。うん。表が出る、裏。 はい、その時にさ、じゃあ、こう投げたら、一応さ、気まぐれにまあ、どっちか出てるようにまあ感じられると。うん。ね。だって、でもコインは物理の法則にさ、従ってるから、初期値に従って、ニュートンの方程式に従って、ぐるぐるっと回って、パッと。するはずだけどね。だけど、その中にさ、実はね、えー、未来の予測を難しくする要素が入ってるんだな。うん。で、だから、パッと観測するコインを投げて、落ちて、 コインの表が裏かを見ると、それがなんかあれ気まぐれに決まってるように見えるなーっていうことがあるわけだよね。で、あのー、この、まあ、出やすさ。表と裏の出やすさを表すのに、はい、確率。ね。どんくらい出やすいかなーっていうのを確率で表すときに、これヘッドとテールいいかな。表と裏っていうことだけど、あもうちょっと高さ上げますね。はい。もうちょっと上がるか。あ、もうちょっと。はいはい、ごめんなさい。ね はい。表と裏、出やすさ。で、これはさ、別にさ、二分の一になるとは限らないよ。これは、えー、もしもだよ。え、コインの表と裏がさ、まあ、同じ程度に出やすいとするとだよね。まあ、よく、えー、数学の用語では、同様に確からしいとするととかさ、なんかわし分からわかり、まどろっこしい言い方するけれども、まあ、とにかく表と裏って同じ確率だとすればさ、確率のルール。 足したら1っていうのがあるから、同じものね。足したらイコール1だから、半分に割って2分の1になる。これはあくまで理想的な状況の確率だな、これはな。うん。これ数学的確率って言われるもの。実際にはわかんないよ、そりゃ。どっちかが出やすいかもしれない。うん。ただそれは置いといて、どうやって確率を決めるかっていうのは、これちょっと置いといて、とにかく表と裏の出やすさがなんか数字で表されたっていう状況があるよね。で、 こういうときに確率的な事象だ。トライアルだよね。で、これ、ちょっとさ、思ってたところあってずっと言葉で書くのめんどくさいからさ、なんか数字を当てはめてさ、まあ、数字がどのくらいの頻度で出るのかみたいなことを考えましょうってすると、これだな。えー、例えば、えー、こういうことだな。どういった。はい。で、例えばもうここはもう、コインのことはもう忘れて、実は確率を、確率的な現象を、 こう表現するために裏でコインを振ってるかもしれないけどさ、それは一回忘れて、とにかく X っていう変数が1と0。これはどっちかを取る。な、どっちかを取る。はい。そんで、この1か0が出るのがちょっと確率的だよ、というふうにしましょうよ、ということで、ここでは、こういうふうに書き直そうよ、ということな。はい、それでさ、もうさ、えー、こういうふうに表と、か、表とか裏っていうんじゃなくてさ、 表とか裏って言うんじゃなくて、もうこう書き直しましょうよっていうことね。えー、こうだな。x が1を取る確率。表だよね。x が0を取る確率。っていうふうに、二つのこのね、文字があ、変数、これがね、数字が確率的に現れるっていうプロセスを考えようということで、こういう変数を確率変数って呼ぶわ でね、ただね、ここでちょっとね、あれちょっと紛らわしいなっていうことが起こるよね。なんでかっていうと、ここ。邪魔。はい。え、X これ何 ?1 代入したの代入これえあ、これ代入したのね。でもそういう意味で書いてないんだよ。代入してないんだけど、X が1の時っていう意味でこれ使いたかったんだけど、あれ、でもこれ X は1だよって言ってるよね。この数学の意味ではね。ここもそう。X が0だよって言ってるよ。 うん。これどういう意味だって代入したらさ、もうずっと1だよね、X はね。もちろんまあ、観測したら表だ、1だってわかるんだけど、これちょっと紛らわしいよねっていうことで、こういう風にすんだよ。これを、はい。ちょっとこの小文字を使って代入みたいなことは、ちょっと紛らわしいので、違うテクニックを導入します。大文字 X するよ。はい。 で、大文字で書く。の大文字。大文字の X を使ってさ、やるんだけど、大文字の X は、これ、確率変数と呼ばれるやつで、値はね、確定してないんで、決まってないの。で、こういう大文字を使って、このね、確率変数、もう後でちょっと補足するから、確率変数 X っていうのを決めました。確率変数は0か1を取りますと。 じゃあ、これ代入じゃなくて、この時は、条件を表すように変えましょうことだ、ねかるね。これは、X が1になるっていう条件の確率は2分の1。X が0を取るっていう確率の、条件の確率は2分の1。こういうふうに書きましょう。というふうにするわけ。はい。そしたらもう一個、もうちょっと、えー、えー、補足していくと、もうちょい補足すると、はい、ここ。確率変数を使う時には、ちょっとノイズがあるか。 えー、大文字と小文字を使い分けましょう。もちろん、え、大文字 X と小文字の X は対応するよ。きちんと対応するんだけど、大文字、大文字 X。小文字 X。これ、対応してる。で、この大文字の X なんだけど、大文字を使うときには、これは確率変数だな。ね。大文字はね、確率変数表してる。 大文字は確率もうちょい下げるか、これな。これ下げるか。こういう X。よし。だ大文字の X は確率変数で、小文字の X ってのはどういう時使うかっていうと、これはね、まあ、具体的な値の時には、今まで通りさ、小文字を使いましょうっていうことなんだよ。だからこういう式ってあり得るんだよ。確率変数を使ったら、こういう書き方ある。え、これどういうことね。で、 こっち側の確率変数 X っていうのはさ、さっきの例で言うと、1が出るかな、0が出るかな、どっちかわかんないなっていう状態だと思って、ここではね、もう厳密なことは言わないよ。1が出るかな、0が出るかなっていうさ、こうさ、あ、ここね。わかんない状態な。1が出るか0が出るか気まぐれな値が出る確率変数大文字 X がありました。ね。はい、これがある値 X を取ってるっていう条件を表してるね。 ある。うん。だからさっきみたいにさ、まあちょっと添え字を使って書くと、例えば x1 イコール1、x2 イコール0みたいな。この時はね、これどういう意味かって、これ代入だね。代入だし、あの、その値がこれを持ってるよっていうことを表してる。ところがこれは、はい、こういう風うに書いて、例えばここを、x イコール、x1。 こうやったら、これどうなるかというと、1が入ってるから、あ、確率変数は1か0か出る、どっちが気まぐれには出てくるんだけど、それが1になったよっていう条件を、これは、表していますよということ。はい。で、確率変数は、ま、x、大文字を使う。y でもよ、大文字を使う。小文字は具体的な数字を表すっていう、使い分けを、ま、しましょうということが、ま、あります。これ、ま、れると、まあ、 えっ、ー、と、意味をね、うまく表す、したいときに、まあ、便利ですね、っていうことがあります。はい。じゃあ、これが、どういうときに、便利かっていうことで、えー、ちょっと小さく ち, ちょっと割れてんのかはあ、はあ、うん。はい。で、この、これを使った表現っていうのをちょっとやっていきます。はい。これちょっと、あれだな。あれが大きいんだな。はい、ちょっと、やる。はい。どうでしょう今あれね、喋ってんのに。マイク。 マイク。はあはあははあ。大きいんかはあはあはあははやべやべはあはあはあはあ。<笑>はあはあはあはい、やります。ちょっとマイク調整しました。はい。で、はい、この大文字と小文字の使い分けをうまくしていくことが、まあ、この、なんて言うかな、確率を使いこなすっていうところでもね、大事ですよ。ということで、はい、進めていきます。はい、次。うん。 はい。じゃあね、あの、確率を表すための質量と密度って書いたけど、あのー、ここではね、こういう言葉知ってるかな。確率分布。これなんかね、確率分布って確率を表す分布、まあ、そのままかで。これちょっと、ね、曖昧な表現なんだよ。曖昧な表現。確率分布っていうのはね、なかなかね、これ、あの、例えば、分布関数とか、 確率密度関数とかこれから言っていくけど、確率質量関数とか言っていくけど、確率分布って一体どれを表すのかっていうともうどれも表してるみたいなさ、非常に曖昧。だからもうちょいさ、具体的な呼び方をここでは紹介しとく。ね。で、質量と密度って書いたけど、ね。確率質量、確率密度。これなんだろうっていうことを言います。はい。で、まず質量だけど、 これな、重さね、これね、これまあ思いつも5キロしかない。5キロだけど、これね、これ質量持ってる。で、密度っていうのはさ、えー、各、まあ何時うか点で考えることできるね。各点でさ、各点とかまあ本当は体積がいるけどね、どのくらいのさ、体積あたりどのくらいの重さがあんのとそれを全部積分したら重さになるな、ねうん。このアナロジーでちょっと今考えますよ。 そうすると、質量。今の場合はでね、確率。この場合はね、こういうこと。質量が、対応から言うとね、質, 質量が、ま、確率。これちょっと確率ってのは0から1の間ね。確率っていうのは、0から0以上、1以下の値だね。確率っていうのは0以上、1以下の値を使って、その起こりやすさを表す数字なんだよ。 だから、今の場合、質量っていうのは、ま、確率そのものだというふうに、ま、思うよっていうことです。うん。そしたら、密度、うん。密度って何かなっていうことだね。はい。ちょっとずつやっていきます。まずはちょっと、これね、確率を質量そのものだと考えると、例えばこうだね。さっきやったやつ。えー、確率の x が、例えば0。こういうふうに書くね。はい。そうすると、これ。 確率変数は、X は0か1どっちかの値を取るんだよ。ね。そんで、0が出る確率は1分の1。1が出る確率は1分の1。足して1だから、他にまあもう数字は出ない。そうすると、確率分布って何ですかって言われると、こういうのみんな想像するんじゃない横軸に、X 書くよ。大文字、小文字。この時にさ、X ってさ、大文字書くとさ、それ値持ってないから、ね。ここは、小文字で書くんだよ。 これ具体的な数字をだって考えていくもんねい。いくつだったら、0だったら、1だったら、2だったらって、具体的な数字を考えていくから、その時は小文字を使うんだよ。はい、そうすると、確率変数 x だけど、具体的な値0を取る場合と、具体的な値1を取る場合がある。それは、まあ、x っていうのがこういう値だよってことだね。そうすると、確率、こっちの縦軸に、こう、こっち側取ろうか。確率 p を取るか。ね。p を取る。ね。で、ここでこういう風に書こうか。 はい。こういう風うに書くと、確率変数 x が具体的なある値を取る場合の確率だね。表しますよ。そうすると、はい。0になるとき、ここだね。二分の一。ここも ?2 分の一。ということで、グラフと書いたらこうなるね。ここからは赤で書くかうん。ずーっと0から、ここ0のときにいきなり1に飛んでいって、ここに行って。飛んで、あとここで0だし。 ここで急にここに行て。ここでね。ちょっと見にくい。わかるここ、つまりここずっと0だったんだけど、ここでロ二分の一取って、また0に行って、ここで1を取る。はい。こういうふうにグラフ書きました。これ、縦軸は確率そのものを書いてるから、まあ、こういうグラフって確率質量関数って呼ばれますよってことね。確率質量関数。ここで質量出てきた。はい。じゃあ次ね。 質量と密度、対応関係は、まあ、実世界ではいいよね。重さがあって、部分の、ちょっとね、ここがちょっと重くなってる場所あるかもしれない。ぐーっと詰まっててね。はい。そしたら、確率、質量。うん、これなんだ。って考えるときに、はい。これ。まあ、あんまり意識してないかもしれない。違いをさ、みんなさ。ちょっと例でやっていくぞ。正規分布ってこういう形だよ。 はい、正規分布。で、これ、えっ、ー、と、μ とシグマ。これがパラメータ。で、みんなまあ、μ は平均値に対応してて、シグマは標準偏差に対応してるって知ってるかもしれない。はい、この正規分布。グラフどんなのになるで、例えば、えっ、ー、と、μ が0で、えー、シグマが1の時。ね、これ考えてみる。はい、グラフどんなになりますか横軸。で、縦軸にこう FX 書くよ。 こう0で。だいたいこの辺が1になる。こんな感じだ。はい、このグラフかけました。これ、正規分布って言って正規分布。もうちょいでかく上にするか。はい、正規分布って言ってんだから、まあ分布だね。確率分布だね。うん、それはいいよね。正規確率分布だ。正規分布って言ってんの。はい、これじゃあさ、この縦軸何を表してますかっていうことから、ここはもう簡単に説明して。うわ、これ縦軸何縦軸何これ確率 確率で、はい、縦軸は、まあ、実際にグラフを書いてみて値を計算してみればいいんだけど、ある場合は1超えちゃう、高さ1超えちゃうことあるよ。すげえ低い時もある。で、実はこれ縦軸は、確率じゃないんだよ。縦軸はこれ、密度ですよっていうこな。密度を表すんだよ。で、え、密度 じゃあ、確率何確率はどういうとこで表されてんのって言うと、確率は面積なんだよな。面積が確率なんだよ。だから、0が出る確率いくつですかなんかかけるこれ。これ。ね、これね、ちょっと意地悪な質問。これを確率変数 x で表したときに、こっちかけたね、こっち書けたね。x が0になる確率は1 2分の1ですよと。こっちは いくつできるうん。確率は面積なんだよ。X が0になる、ここだね。これ面積ある線だね。面積がないから0なんだよ。え、0取らないのな。いや、これ、不思議に思うんだけど、これはね、実際は速度って言ってね速度ね、測る。からね。どうやって測るかっていうことに関係してて、あの、うん。実際は面積0だから、これ0だよ。 っていうふうになっちゃうんだよ。じゃあ、え、各、正規分布って何え、確率、1が出る確率は0ですよ。2が出る確率は0ですよ。0.5 が出る確率は0ですよ。一体何っていうことになっちゃうんだけど、これはまあそこちょっとね。うん、そこはちょっとまああまり突き詰めないで。面積なんだから幅取んなきゃダメだ。例えばこういうことだ。こういうふうに幅を考えて、どっちイコール取ってもよ。にイコール入れてもいいよ。イコール入れてもいい。幅を取れば、 面積があるから。いいよな、ね。面積があるから、この面積は確率の大きさを表してるんだいいかなこう、実際に与えば、ちょっと今わかんないけど面積になってて、これが、これは確率を表してるんでもう一個言い換えたりすると、右側の、言い換えたすると、質量だね。確率、質量を表すんだけど、ね。でもこれは確率になってるんだけど、実際にこの縦軸は、 密度になってるんだよ。だから、さっきね、これね、こう使い分けしてくださいよって言ったら、質量と密度。この対応関係うまく、ね、押さえといてくださいってこと。よく連続のこういう分布書くときには、これは、確率密度が書いてあるから、名前としては、確率密度関数なんだよ。だから正規分布さっき書いたね、あのグラフ、あの関数。あれ何を表すかっていうと、確率分布ですよっていうのは、 正確なんだよな。あれって確率密度関数っていう、まあ、グラフなんだよな。っていうことです。で、じゃあ、あと、じゃあコ、コインを、コインを、トして、0、1が出るときにグラフ書きました。これ確率分布ですよ。これはまあ、曖昧なんだよ。縦軸が確率になっちゃってるから、これは確率質量関数ですよって言った方が、まあ、どっちかっていうと正確。まあ、もちろん、用語の定義によるけどね。縦軸は 確率質量関数ですよと。この違い。いいかな質量と密度のね、対応関係っていうのがありますよっていうことで。はい。で、確率変数を使う。使いこなす。大文字と具体的な値、小文字。ね。これをうまく使いこなして表現にするっていうこと。この表現になれるっていうこと。そして確率については、確率分布っていう言い方は曖昧。確率質量なのか、それとも密度なのか。ね。これのうまく使い分け。 を意識すると、確率密度関数と、例えば分布関数。これね、確率分布と確率 分, 分布関数。いや、分布関数とかね。累積分布関数。これちょっとね、違うもの。うん。ここはちょっともう、そんな教科書で書いてあることあんまり突き詰めない。も感覚的に、一つ一つ押さえていって、今後につなげるために最低限必要な知識を今言っていってます。あ説明してます。はい、どんどん行きます。はい、次 はい、次です。じゃあ、確率過程って何かなっていうことね。ここではね、確率過程っていうのを考えます。これは何かって、要は、時間とともに、ね、こう連続、えぇ、ー、離散って書いたけど、確率変数ね、どんどん使います。どんどん使います。はい、どんどん。はい、確率過程っていうのは、 はい。何かっていうと、こう、連続確率変数と離散確率変数とやったら、どっちもちょっと大文字書いてるけど、なんかカッコ t って書いてあったり、カッコ t って書いてあったり、下、そ付次、そ字で、ね、下きの添え字で m って書いてあったり、大カッコでこう、書いてあったり。はい、これ何か。で、これはまあ、時間順序を表す何かこう、インデックスがついてるね。で、はい、上かかの連続確率変数の場合はこうだな。時刻を、 t として、小文字で書いちゃうよ。だって具体的な値を今考えてるからね。はい。で、ここにね、何か出現するんだよ。確率的に出現するの。だから、最初に理算の方考えた方が楽かな。理算の場合は、例えば、1回目、2回目、3回目、4回目、 5回目っていうふうに続いていくんだね。で、時間順序を表す何かこう変数がついてる。ね。これが N だよ。これまあ、時刻でもいいけどね。ちょうど1分、2分って取っていってもいいんだけど。はい。で、この時に、あの、例えばコインを先振ったら、0、1が出ると言ったら、こうなんか点が出てくるよね。あ、どっちが出てくるんだ出てくる。こういうふうに値が出てくるんだよね。あ、で、これこれ。 具体的に出てくるんだよ。でも、もう一回やってみたらどうなるコインをもう一回振っていくと、この出る数字違うよね。確率的に変わっていくよね。で、こういうふうに、ある時間順序をこう、取って、ね。確率的に値がどんどんどんどん出てくる。こういう、プロセスを、確率過程っていう。こういうのを現象する。で、理算の場合は、とびとび、点点点点点。で、グラフで書くときね、これはね、まあもう暗黙というか、もちろん教科書的には書いてあるけど、まあ、 ちょっと繋いだ方が見やすいでしょうと。点って見にくいからさ。でもちょっともう、ね、あの、乱視で見にくいからさ、近いところが。メガネかけると。メガネ外すと見れるんだよね。こういうね。線で繋ぎましょうよと。で、たらまあ、これは点点点点ってありますよね。ということで、これが離散確率過程。とびとび。連続の場合は、もうギューっと連続的にこう出てくる。もう繋がってんの、繋がってんの。で、問題は、これやるたびに違うよ、確率過程って。 やるたびに違う。ね。で、一回一回観測すればこれサンプルパス。ね。標本軌道とか、見本軌道とか言われるけど、一回観測すれば数字出てくるんだけど、それはさっきあの、コインを振って観測したのと同じで、一回観測すれば数字、こうなんか出てくる。ね。こういうのが出てくる。はい、出てくる。でもやるたびに違う。ということで、これ、連続的にこういうふうに値がこう変わっていくやつが連続確率変数。 飛び飛び点点点でやるのが離散確率点数。で、表現のルールだけど、これもね、別にまあもちろん無視することある。この講義でも無視することあるけど、よく使われるのは連続の時は丸い格好で t ってやる。あ、t ではなくてもいいけど、丸い格好である時は連続的だよっていう気持ちで使うことが多い。はい、次、下。サウジ n。ね、サウジで書く時は理算、トビトビだよと。例えば高校の時、全開式とかね。なんであれ下について書いてんだろうって思わなかった。 思わなかったあんまあ、みんなね、うん、疑問を持って。あれって理算だからこういう表現にしてんだよ。ね。あとは、ちょっとね、下につくのもちょっと字が小さくなってさ、ちょっと紛らわしいんでっていう時には、こういう大括弧を使って表すことで、まあ連続と理算の違いを表現することもある。で、連続と理算を両方扱うこともあってさ、その時区別がどうしても必要なんで、こういう使い分けがあるよっていうことです。はい、いいかな。確実演出っていうのは、とれをえ ど, どんどんどんどん時間とも確実的に何か出てくる数字が。 はい。それが確率変数あ。確率過程ですよってことだね。もちろんその各時刻の値は確率変数で与えられていますよってこと。はい。次いきます。次ね、時間平均とアンサンブル平均。で、確率過程ではね、こん、ここからね、ちょっと、ちょっと意識してね。見て。期待値出てきます。はい。期待値のマークって、例えばこうだね。まあ、丸で書いて、ね、丸括く。 あとね、この講義でね、これで出てくるから。はい、これ。これ、エクスペクテーションのね、e だから、いいよね、e、e、x の期待値ね。これ、あれブラケット、ブラケットか、ね、こういうね、これブラケットって言うんだけど、これを使って期待値同じものだよ。書くこともあります。比較的ね、物理の業界ではね、もうこれ先輩が使ってきたから、もう。ね。もう代々使われてきたんで、物理ではこれを使うことが結構あります。で、この講義もメインはちょっとこれ使わせて。 俺、あの、物理出身だからで物理出身。まあ、あの、博士号を取るまでずっと物理学科だったんで。はい。ね。これを使いますよ、と。いいよね。じゃあ、例えば、えっ、ー、と、X が、ね。確率密度関数。ね。連続確率変数。これね。こういうふうに、これに従う。例えば、正規分布、想像して。 はい、これに従うとき、期待値ってどうなるイコール、こうだね。小文字 X、それが出る確率ってこれがいるんだな。これ。うん、ここは本当はさっき詳しく言えばよかったけど、こういうことだな。で、ここマイナス無限から無限。はい。ここ。ここのとこが確率だもんな、ね。確率密度を確率するときに幅がいるからね。ね。つまり、細い幅。 dx っていうのを考えて、これ面積にしてるんだよね。で、これ、ある値が出る、その、まあ、出やすさを表している。それを全体に渡して、足し合わせれば、期待値になりますよ、っていうことだな、ね。はい。まあ、それはそれでいい。じゃあ、ここで、期待値っていうのは、まあおい、いいとしようよ。分かってくれたとする。そうしたら、よくね、これからこういうのが出てくる。これ何これで今ね、こういうことを言いたいの。 この量は何を表してますか期待値ですよね。ってことね。x of t の期待値だよね。だけど、計算するときにさ、みんな、ああ、これこういうことでしょってね。時系列観測したよと。離散時系列。xn まで観測しました。ね。集合で書いてよ。あ、これこういうことでしょと。xi、i イコール1から n まで。 全部足して割るのが、期待値、平均値でしょっていうこと。うん、これね、ちょっとね。これは何ですかって聞かれて、いやいや、全部足して N で割ることでしょうって答えた。ただし、もう分かってる人はね、もうちょっと今ね、これね、正直、全く話が、これ、噛み合ってない。つうか、うん、正直言うと、これ、こういう句に答えたら間違い。間違いです。いや違う、違う、違う、違う、違う、違う。 これはまあそもそも何かっていうとまあ先に答えておくね。これは時間平均の平均でも推定量だね。時間平均を推定するときにサンプル平均って標本平均っていうのを使ったのね。標本平均です。だからこれは時間平均っていうのをあなた計算したいんですねというときに あじゃあ、真の値はわかんないけど、とりあえずデータがあるから、これで推定してみましょうと。いうことで、標本平均っていう計算方法を使って、ああ、たこのくらいの値じゃないんですかっていうのを推定したの。これ時間平均っていうもので、これとは、直接的には関係しません。はい、まず、これ。これ、待しでな い, いや期待値だよね。な何に違うのって。ね。え何に違うのと。 思ってうん、それはいいことだよ。え、何が違うのっていうことね。まず期待値取るっていうことは、これね、まあ基本は無限回。ね。無限回やる必要がある。実際にはね。だから実際にはできないから推定って言ってるんだよ。実際のあるデータから計算するのは推定って言ってる。はい。でもこのね、x of t ってね、こういうことなんですよ。ってことでいはい。じゃあ観測します。実験しますよ。時刻 t のこれで、 え、時刻0から xt っていうやつを観測します。そしたらこう出るって言ったね。はい、観測しました。期待値って何ですかこれって何ですかだけど、これね、ちょっとまあ t がちょっと分かりづらいから、もしもこれをこうやったらいいかな。これって何ちょってこと今計算考えてるよ。ちょっとね、これをね、こう書いてもいいわ。はい、何かっていうと t1 っていう時刻設定します。はい、t1 っていう時刻設定します。 ねこういうことなんだ t が入ってるのは具体的にあそこになんか数字が入ってんだよ。0秒時点とか、1秒の時点、1.2 秒の時点とか。ここね。ここに入ってんだよ、なんか。うん。はい、この時点なんだよね。だから、ある時点は指定してあるんだよ、あそこの、この、この中には、この。いや、別に何真似してねえよ。これには。うん。入ってるんだよ。ね。そうすると、ここ、 一点しかないから平均取れるうん、取れないよね。一点じゃダメ。で、これはこういうことなんで。一回なんか測ること考えてないね。無限回測ってくれよ、と。ね。測ってくれよ、と。何回もやってくれよ、と。ね。何回もやってよ、もう。ね。実験ね。やれるだけやっちゃって、と。 こういう何回も何回も実験したら時刻 t0 から始めればね、時刻 t ってありえるじゃん、ここ。t1 っていう時刻はい、ここの時刻。ここの時刻で起こった値。ここの時刻で起こった値。今は3個しか書いてないけど、これを何個も何個も何個も観測して、無限回観測した後に、どのくらいの値になりやすいですか、一番っていうのが、大事だ。ね。で、こういうふうにさ、 実はこの期待値のこの書き方ね、E でもいいよ。ね、こういうブラケットを今書いてる。で、ここ、うん、ここのとこね。ここ、これ何かっていうと、はい、ここに T が指定してあるんだよ。だから具体的に T が入った後に値はまあ決まると。だから T1 っていう時刻を指定するとこの時刻だよってことだね。はい、ここに出てる値。1回目測って、2回目測って、3回目測ってって、どんどん何回も測っていけばいいんだけど、これを無限回やった後に、 まあ、この計算式はこの、これだよな。一番推定として単純なのはこれだだけど、時間方向には足さないよ。違う思考ごとに足していくね。こっちの方向ね。こういう風にね。こういうふうにして計算するのが、あの記号が表す期待値なんだよ。これが表す期待値。で、これ何て言うかっていうと、こっち方向に、この方向に期待値を取ってる。これ。これ、アンサンブル平均。アンサンブルってこっち側に取ってんだよ。 だから一本時系列、いやいや、いつも観測するのは時間止め。一回、に回、一回でしょ、というとこじゃないね。で、じゃあ、時間方向にこう取るね、こっち。こっち方向に取るのが時間平均。時間平均。アンサンブル平均。ね。時間平均。ね、今言いたかったのは、この記号気軽に使うけど、これって何かっていうと、ある時刻を決めましてね、 こっち側でどういう値が出ますかっていうことを考えてるんだよ。普段なんかデータを取って平均取れよって計算してるのは時間方向にこうやってこれ、時間平均っていうふうに呼ばれるものだよってことだね。はい、ということで、時間平均とアンサンブル平均、これ。違うもの。ね、こう書いた。アンサンブル平均が指定された時刻である時点で考えてる。ところが時間、 平均で時間軸に沿って計算していくよと。この違いをちゃんと意識してくださいね。ということを踏まえてくれないと、次のことが何言ってるのか分かんなくなるんで、はい、ここ注意してくださいね。と。はい、次進みます。次。あ、これちょっとね、ちょっと余計にいろいろ書いたけど。じゃあ次はね、自己共分散、自己相関っていうののの定義を説明します。はい。で、こうね、なんか変な書き方した。うん。用語の統一がいまいちなって、うん。これどういうことかっていうとね、これはこういうこと。 名前がね、あの分野によってね、ちょっとね、違う。分野によってちょっとずれてる。信号解析とか時系列解析とかさ、えーと、あと、なんていうか、統計とかさ、あのー、とかあ、ま、人によって、教科書によって、名前がね、ま、違うっていうことあるんだけど、違うっていうか、どっちかとずれてる。うん。はい。で、どういうことかっていうと、ある分野ではね、これ、今ね、えーと、二つ今、うん、基本的に書いた。 何かっていうと、まあこれ二つの時刻ね。x サブ t, x サブ s って書いてあるけど、これどういうことかっていうと、二つの今時点を考えてる。はい、これちょっとここを書くか。んね。これ。データがこう変化して変化してね。横軸を、まあ今今 t、あ、t、t 分かり、まあ時刻ね。タイム。タイム。時刻。タイムを表してて、2以降の時刻。 はい。一個は t。もう一個は ?s。はい。二つの地獄のこの値を取ってえ、x サブ s。まあ、今、理算を考えているからちょっとこの連続みたいに書いちゃったけど、まあ、飛び飛びだと思って、ね。x サブ t。ね。この値を考えて、はい。ちょっともうちょいずらすか。 こういう二次点を考えて、えー、こうか。はいはいはい。ね。で、この μ っていうのはね、その平均値なんだけど、ここで、これは何え、平均値ってね、同じじゃないのと考えるかもしれない。これは、じゃあいやいやいやいや。アンサンブル平均だから、これ何回も何回もこの同じ実験をして、t っていう時刻の平均値、こっち側、s っていう時刻の平均値を計算したものが、ね。この、 うん、この時刻での平均。あ、期待値が μt で、この時刻での、あ、俺が邪魔。ごめん。ごめんなさい。はい。この時刻での平均が μs なんです。ある時刻を指定してるんだよってことね。ここ。はい。期待値。でね。はい、あります。で、これ、要はね、えー、期待値から、 平均値から値を引いてる。こっち平均値から引いてる。でも各時刻が違うね。t っ時刻。s スて時刻。異なる時刻。もちろん同じ時もあり得るけど、異なる時刻。ね。これ。で、まあこれはいいかな。これはまあちょっとね。これは計算していけば こ, こういう風うに変形できますよと。これもあの、もしわからなかったら聞いて。はい。こういう風うに平均値を引いただけでかけたもの。ね。これ。これをここでは自己共分散と呼びますよ。という風うにしようよ。 ね。平均値を引いてるだけ。次。それをね、これシグマってのは標準偏差で割る。はい、これちょっとこれ出てくると。この変動幅ってあるからね。この変動幅ってさ、結構さ、あの、うん。場所によってちょっと違うかもしれないから。この変動幅をさ、あの、標準偏差を計算して。な。 変動幅。標準偏差の計算はいいかな。平均値を引いて、二乗したやつの期待値だね。はい、それ。まあここはちょっと細かい定義は、あ言いませんが、ね。もっとちょっとマニアックなとこを、ね、具体的に見たいから。これはもう、なん、ん、見て。インターネットでも、ウィキペディアでも出てるし。ね。はい。で、こっちはね、そういうふうに標準偏差で割ってあるっていうのが違う。そうするとね、こっち、後で言うけど、こっちの場合はね、最大値が1、最小値がマイナス1になる。 ってい う, うに幅が決まっちゃう値。で、これを、ここでは、自己相関関数って呼びますよ。いいですか自己相が。で、こういうふうに、まあ、例えば、これを自己共分散って呼んで、これを自己相関関数って呼びますっていう分野があります。で、用語の統一がいまいちっていうのは、ある分野になるとさ、何言ってんだよと。何言ってんだお前はと。これは、 自己相関って呼ぶんだよ、というふうに、あの、言ってくる人います。私私に。外国人。いや、もう、ね。えみたいな。えすいません、知識がなくてね。すいませんでしたっていう。言ううん。で、まあゆ、分かってきたことはね、分野によって違うんだよ、呼び方が。確かに、ある教科書ではこれを自己相関と呼 び, 呼びます。これを自己相関係数と呼びますっていう教科書もありました。ということで、 うん、違うんだよ。流儀があるんで、どっかで分かれちゃったんだよな。だから、えっ、ー、と、自己共分散、自己相関って言われても、ちょっと定義がずれてることがあるんだよ。標準偏差で割るか割らないかっていうふうにさ、ちょっとずれてることがあるんで気をつけてくださいね、と。だからきっちり、まずどっちを考えてるのかっていうのを意識して、だから元の式見て、ここでは自己相関って言ってるけど、えー、どれなんでしょうかね、っていうふうに。で、例えばね、もっと言うと、この平均を引かない量もあるんだよ。 平均を引かずに XT と XS の積だけの期待値を取る。これを自己相関と呼ぶことも自己共分散と呼ぶこともあるから、もうごっちゃごちゃなんだよ。定義がちょっとすげえずれてるから。ね。名前でイメージするっていうのはちょっと正確なあのね、理解にたどり着けないんで、ということで、はい。こういう風うな量があります。はい。でもまあポイントはね、まあ名前はずれてるっていうこと。それだけじゃない。この量何を表してるのかっていうことが重要だよね。意外と時間を取るな。 はい、これ、何表してるかだけど、相関っていう言葉が登場しました。はい、ということで、これはね、うんあ。いや、相関表してるんだよ。異なる、二つの時刻のね、データがさ、こうあった時にさ、この異なる、ここの値と、ここの値の、相関表してる。相関って何だったっていうことはい、ちょっと復習します。はい、相関です。は、は、は、は、は、 はい、やりますはい、じゃあ、相関って何でしたかっていうことで、はい、復習します。はい、そこで、相関の復習。で、ここでね、まあややじゃない、訳したら相関係数っていうもんね、うん。相関って単に言うこともある。相関係数っていうさ、最大が1で最小がマイナス1の値にする計算。これ、相関係数。 の定義なんだけど、二つ、これ時刻が違うとかじゃないよ。何でもいいんで二つの変数、確率変数があった、ありましたと。ね。これの、はい、相関係数は、はい、その確率変数の期待値を引いてください。その確率変数の期待値を引いて、それぞれの標準偏差で割ってください。そうすると最大が1、最小がマイナス一の幅になりますよ。ってことだな。そし て, 相て、相関って何相関ってのはこの直線的な関係性の強さだよね。 必ずしも、あの、予言がしやすさっていうとは、直接は、ええー、ね、あの、必ずしも 関, 関係しないんで、そこは注意が必要。はい、じゃあ相関係数、これどうなってるかだけど、はい、これは、例えば相関係数が、えー、0。100点だけ打った。相関係数が0。これ小文字使ってるよね。これは具体的な値を打つから小文字を使ってる。で、じゃあ、X と Y の組み合わせは、ね、100点。 観測しました。そして、X と Y 軸。これ、それ書け。プロット軸。点を点々点々って打っていくる。それでこうなるよ。で、ここでね、予想しやすさという観点で考えて。例えば、X が2を観測しました。2、あ、少ねえか。1、1、1を観測しました。うん。Y はいくつぐらいになる可能性が高いうん、0かなー。でね、結構バラついてるよね。はい、X がマイナス2でした。はい、Y はいくつかな。 ばらついててさ、特になんか決め手にかけるよね。っていうふうに、直線的な関係が明確でないときは、相関係数は0に近い値。一方で、相関係数が例えば1のとき。バッチリ直線に乗ってんだよ。これが1だ。バッチリ直線に乗ってるときは、例えば、x がマイナス2でした、y は。まあ、これ、もちろん、これね、同じ領域にしてあるんで、これ、マイナス2 100% 予想できます。 でそういうふうに、まあ、直線の関係を使って完璧に予想できるときは相関係数が1。で、じゃあマイナスはマイナス1。これはもう反対の関係ね。こ, こ, あこちか、ね。反対の関係にあるときに、だから、例えば X プラス2だったら Y これマイナス2になるようになってるけど、それに完璧な関係があるときに1とかマイナス1になります。で、その途中っていうのはなんとなく、あ、なんかこう広がってんね これねなんかこ、なんかこう広がってる。っていうときが、えー、だんだん数字が小さくなっていきますよっていうものだった。で、相関係数が最大1、最大1、最小マイナス1を取る。これ証明できるよ。あの、簡単。あの、高校の時のね、2次関数の、えー、特性を使えば証明できます。これはもうお任せします。興味があったら聞いて。ここはもう、そんなもう教科書で出てるような、ウィキペディアで出てるようなことは飛ばします。 はい。ただ直感的に理解するってことは大事なんで、ちょっと言っとくね。相関係数がプラスとかマイナスとかどういうことってことだけ。はい。相関係数がさ、プラスになるっていうことはさ、こういうことじゃないまあ、平均をゼロにしてるもんね。相関係数の計算の時ね。二つの変数があります。平均を引いてるよ。 平均が共に0なんだね。平均0にしてる、両方ね。そうしたらさ、例えばこういうふうにさ、値がばらつくんだよね。でんてんてんてん。まあ、書きにくいよ、こう。相関係数ではさ、あれなんで書けてんの戻ろうか。これなんで書けてんの ?XY。書けてるね。要はさ、ここのところで平均0にしてるんだけど、ね。これちょっともう引いてあった後だと思って。平均がもうそもそも0だったと思って。 てるよね、なんでかけたらさ、さっきみたいにさ、この1に近づいたりさ、0のになったりするのマイナス1になったりするのな、な、なんでっていうとこだけ説明します。これもまあ当たり前、単純だわね。いやいや、そうだね。当たり前だね。っていう、直感的な感覚。これは持ってもらうために。はい。だってかけ算したんだよ。第1証言っていうね、これを原点とるぞ。第1証言。はい。プラスとプラスの値をかけたら、何になるプラスかけるプラスだから、プラスの値になるね。 ここ、第三小原。マイナスとマイナスだね。X がマイナス、Y もマイナスかけたら、積は、プラスだね。積はプラスになるよ。ここも積はプラスになるよ。ここは、積は、ね、X が正、Y が負、積は、負だね。あ、なんで俺、ちょっと漢字書いてゃ プラスだけどね。普だね。ここも普だね。マイナスだね。はい。ということで、もしさ、このデータがこういう風にばらついてたらさ、あ、こっちの方がプラスの値でかいもんね。こっちもプラスの値でかいもんね。マイナスの値ってあれほとんど出てないね。だから、これ全部平均取れば、プラスの値が多いんだから、プラスになるよね。だから、こういう形こういう形になってたら、プラス側が多いから、ね。プラス側が多いから、プラス側が多いから、難しいな プラス側が多いからさ、プラスになってるんだよ。だから正相関係数がプラスの時って、プラスの時ってこういう風に、まあこういう風な直線的な関係がある。マイナスの時って逆だよね、こっち側だね。逆っていうか違う方向だね、こう、こっち側だから。マイナスが多いから、平均にとってはマイナスになって、あ、そういう関係があるんだなっていうのがわかんだから、直線的な関係の強さって掛け算したらわかるんだよっていう感じだね。はい、そういうことです。はい、そしたら次いきます。あ、この量ってさっきみたいに、 2個の時点。ね。2つの時刻において、お互いの値がどういうふうに直線的な関係があるかをこれでわかるんだよってことでね。これでね。もしこう相関してたらこういうふうに、ああ、こういうになってたらすげえ相関してるなって。その時はこれがさ、1とかマイナス1に近くなるの。それがさ、なんかバラバラだなっていう時には、これが0に近づくの。それだけ。こういう量を見れば、2つの時刻。2つの時刻で、どれだけ値がさ、関係してるかなっていうことが評価できるの。これが自己相関。 の、えー、表してるもの。はい。じゃあ、もう結局、最後、最後。うん。はい。弱定常。はい、いきます。メインね。タイトル、弱定常過程だった。弱定常。その前ね、あの、普通の定常過程、強定常ってあるんだけど、それはね、あのー、ここはもう飛ばします。はい。弱定常過程、ウィークセンス s e s t a t i o n a r っていうのは何かというと、はい。これ書きました。 平均とね。平均って言ってもアンサンブル平均だよ。自己共分散、自己相関が。時間シフトに対して普遍である確率過程を弱定常過程と言いますよと。はい。で、ここの意味が大事だね。え、何時間シフトに対して、平均値って変わるって何言ってんのっていうのは、時間平均ばっかり考えてたら、そもそも時間シフトの意味がわかんなくなってくる。ね。ここではまずこれ、平均値が、まあこれ存在するってことも大事。発散しない。 存在して、2個の時刻で変わってませんよ。はい、これこういうことだね。2個の時刻ってこういうこと。違うじゃん、確かに。この時刻で、このあ、この時刻で平均、アンサンブル平均計算してみたのと、この時刻でアンサンブル平均計算してみたのでは、値が一緒なの。一緒とはもう、そんなの決めつけないでよっていうことあるよね。もしこれが同じだったら、どの時刻でも一緒だったら、時間をずらしたって。 変わらない。これが時間シフト。いいかな心拍数ね、寝てるときはね、低いんだよ。ゆっくり打ってん、ね、起きて、起き出すとね、あまあ、起き出すちょっと前から高くなっていくんだけど、時刻によって変わっちゃってんの、心拍数は。だから、毎日毎日さ、時刻、同じ時刻で心拍数測ればさ、時刻によって違う。朝と、寝る前と違うよ。っていうふうに時刻に、あの、酔っちゃうからね。はい。ということです。で、平均値もそういうふうになりますけど。はい、次。 自己相関。自己相関もさ、時刻、これ。よって、関係も一緒なのよ。つまり、さっきのこれかなここのと二つの時刻が、これ、どこ、こう、関係が一緒ってことはさ、こ、ね、ずらしたっていいんだよ。わかるこういうこと、こうずらす、ずらす、こっちをさ、こっちずらす。こうちょっとこっち側にずらす。 ね同じだけずらしてもプラスなんかしてもいね、タウとか。こうい う, うずらしたってこの二点の関係が、こっちと一緒だってことだよね。そうしたらさ、あれずらしても一緒ならさ、いつかっていうのは関係ないよね。この幅だけ大事だよね。この幅だけ大事だよね。っていうことで、時間シフトに対して、共分散、自己共分散、自己相関が普遍っていうことは、あれいや、これ、いや、もう時間差だけ。 タウっていう時間差あ、ごめん。記号違うの使っちゃった、さっき。時間差だけが重要だから、はい。自己相関関数は時間差、これラグって言うけど、のみの関数になって、どの時点かなんかもう関係なくなるんだよ。ええー、かなさっきのねた、タウをまずい。修正しとこう。これがタウじゃねえんだよ。これはだからこれなんかさ、え、t'。t'。t' だけずらす。t' だけずらしても、これ、 ここが、ここの時と一緒だから、要はこの差、タウ。この差、タウが一緒だったら、一緒だってことだよねってことだよね。時間シフトに対して性質が変わんないってことは。はい、ということで、自己相関関数は時間差、ラグのみの関数になりますよってことを倒します。はい。ということです。で、逆定常過程、もう一回、説明し直すと、平均値。そして、自己相関関数。 そして自己相関関数というか自己共分散だね。自己共分散。同じ時刻。t と t、s と s というのは、実は分散に相当しますので、分散。平均値と分散と自己相関が、時間シフトに対して、時間シフトに対して、何も変わらないよっていう過程が弱定常過程なんですよっていうこと。これやるとね、すげえ数学的に扱いやすくなるんで、うん、なんか、うん。でもまあ、嘘っぱちだけどね。 でもこれやるとすごい扱いやすくなりますよってことがあります。はい。そして、ね、ええー、と、どういうのかな。あね、まあね、自己相関っていうのが、まあ、ラグだけの関数なんだけど、ここでさ、この、まあ、弱定上過程って確率過程なんだけど、なんか時間の、まあなんていうの、予測のしやすさとかさ、時間発展のルールを、こなんていうかな、今と未来をつないでる特徴量ってさ、 平均値と分散と自己相関の値どれ今と未来を結びつけてるっていうか、あの、ま、評価するのね、目安。今が決まれば未来も決まりやすい。こういうこと。これを表してる量って平均ではない。分散ではない。残るわ。そう。自己相関のみだつまり、このプロセスではさ、自己相関が、なんか今と未来を結ぶ一つの、もうね、唯一の、まあ、キーになってるわけだよな。唯一の情報になってるから、 自己相関関数が非常に重要なんだよ。時間発展のルールを指定しているのは、自己共分散、あるいは自己相関だよっていうことです。はい。で、こういうふうに、自己、えー、弱定常過程であれば、自己相関関数ではラグタ、タイム、時間差だけの関数になるんで、っていうことで我々ここに持ってきたんだね。はい。ということで、R が自己共分散で、大文字 R がね、ローが自己相関、あるいは自己相関係数ですよと。これは、 えー、ラグ0の時は分散に相当するのがね、しますよと。あとは、時間、プラスでもマイナスでも対象ですよと。ね、空間数ですよとか。あと、えー、自己相関は最大が、あ、あの、0の時1になる。絶対1になる。だって自分と自分の相関は1に決まってるもんね。自分の値と自分の値。今の値と今の値。1 に, 決まる1になりますよとか。あとこれ、やっぱり原点で対象ですよと。原点で対象です。ごめん。間違えた。y 軸で対象ですね。ラグ0の軸に対して対象ですよということ。 ということです。あとは、まあ、マイナス1から1の間にありますよ。はい、こういう性質がありますよ。ということで、はい、今日やったのは、弱定常過程というのを導入したかったから、いくつか基本的な、あの、用語を、うん、一緒に簡単に説明しました。はい、弱定常過程では、時間発展のルールを指定しているのは自己相関。まあ、あるいは自己共分散と呼ばれるものですよ。あれが一番大事な量だよね。ということはね、平均はなんか、こうね、どの高さ、どのね、位置にいるか。分散も幅だからね。 まあそんなん、まあ、まあ、値を予想したいのは重要だけどね。はい。だけど、まあ時間のこの今と明日、今と未来をこう結びつけてるのは自己相関ですよってことです。はい。で、弱定調というのは数学的に扱いやすくするためっていうのがまあなんつうかな、俺の印象だな。うん、はいです。で、まあ、でもまあこれが基本だから、まずこれを前提とした、うん、ことを考えていこうよってこと。 はい。で、まあ、時系列解析の理論では弱定書の前提が超えることが多い。まあね、これが多い。だからとにかくこれをま、最初使わせてもらう。これもで先輩を立ててね。こんな嘘っぱちだよと。こんなじあ嘘っぱちっていうか、数学だからいいんだよ。この過程のもとで進むのはいいんだけど、前提のもとで進むのはいいんだけど、俺たちが調べたいのは現実世界だ。実際のデータでだ。ね。この時にはちょっと弱定書の過程ってちょっとね、 いや、ちょっと成り立ってないでしょうってことも多いんで、それは注意してくださいっていうことです。はい、じゃあこれはここでやります。はい、じゃあね、また、えー、次回以降続きやるんで、時々見てください。はい。